それでは、計算機数学1の第14回の授業を始めたいと思います。えっと、まず、前回第13回のまとめです。えっと、前, 前回第13回は、モジュラー散歩ということで、そのまあ、前回はその中国十三散歩を使って、行列の積の計算を効率化するという、えっと、方法について紹介をしました。で今回はあの、 まあ、ちょっとだいぶ話が変わるんですけれども、高速乗算法の話をしたいと思います。とこれはの整数ですとか一変数多項式 の, その乗算をこう高速にやりましょうという話なんですけれども、で今日はその唐津波の乗算アルゴリズムという手法について紹介していきたいと思います。で、まあ、その唐津波の乗算アルゴリズムで整数の乗算および一変数多項式の乗算のアルゴリズム をまあ高速させるというあの話を紹介しておきます。えー、とでは最初にですねこの唐津葉の乗算アルゴリズムの整数編の話から入っていきたいと思います。で、ここで考えますのは、あの、十、まあ、進二桁 の, あの整数の乗算を考えたいと思います。まあ、非常に そのエレメンタリーな基本的な演算ではあると思うんですけれどもえ今 A と B というその受進2桁の整数が与えられているものとしましょうで A は10の位が A11 の位が A0 という数それから B は10の位が B11、えー、の位が B0 という数ですねそうしますと一応 A1 と,、A、あの A1 と A0 を使うとまあこういう形でこう A と B というのはそれぞれ表されます で、この時に、その、A と B の積を計算するんですね。で、えー、と A と B の積を計算するんですけど、この時にですね、1桁の整数の乗算を単位として、その1桁の整数の乗算というのは一体何回必要かということを見積もってみます。えっと、まあ、A は A1×10 プラス A0、それから B は B1×10 プラス B0 と表されておりますので、この AB の積というのは、この式を展開しますとですね、 こちらの式の式ような形で展開されるわけですでそこには A1B1 とそれから A1B0A0B1A0B0 というその4種類 の, その1桁の整数の乗算が出てきますね。そうしますとこの2桁の受進2桁の、えっと、整数の乗算を1回行おうとするとこの10進1桁の整数の乗算が4回出てくるということになります。 まず、非常に基本的な事実ですが、ね、これを押さえておきましょう。で、えっ、ー、と、ここからのトリックというか、今日の話のミソなんですけれども、実は、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、受信の2桁の整数の乗算を行うのに、えっ、ー、と、一桁、受信1桁の整数の乗算が3回で済むというのが、まあ、この話のミソです。で、それはどうやるかっていうと、あの、ちょっと、 あまり地名じゃない展開、こういうふうに展開するんですね。えっと A1,、A1B1。A1B1 はこれ、先ほども使っておりました。で、ここですね、A1-B0 と B0-B1 という数を作って、この積を取ります。で、あとは A0B0 というのは先ほどと同じですね。で、このようなトリック、このような技を使うとですね、実はこれ、一桁の整数の乗算が3回で済むと。 というのがこの方法の本質的な味噌です。で、この、で、と言ってもですね、この A1B1 と A0B0 ここにも出てくるんじゃないかとい う, い う, いうと思うんですけれども、一応、この A1B1 はここで1回計算しているから、あのここではそのまま使い回せるということを言ってるわけですね。ということにしてるわけですね。から A0B0 もここで1回計算してるから、こちらは そ, れをその結果をそのまま使い回せるということを言ってるわけです。 であとですね、うん、と他の点で注意すべき点としては、あの加算の回数は若干増えているかもしれません。えー、と加算の回数は若干増えているかもしれないですけれども、ま あ, あの乗算の回数が減るというのがあの本質的なポイントです。 でじゃあなんでその加算の回数が増えるのに乗算の回数を減らすのがメリットかっていうところも疑問もあるかもしれませんが一応今回はですねその乗算のコスト乗算にかかるコストは加算にかかるコストよりもはるかに大きいという仮定をしております。ですのでその加算が少し1回ぐらい増えても乗算が1回減らせた方がその、ま、あの長期的には計算量としては得するんだというそういう立場に基づいております。 さて、じゃあ、その計算量をですね、ちょっと、あの、これから考えてみていこうかと思うんですけれども、えっと、ま、受信 N 桁の、その、整数の乗算の計算量を比べてみますと、まず、あの、通常の方法ですね、その、先ほど紹介した、あの、普通に展開して、えっと、積を計算する方法ですと、えっと、これは、あの、N 桁の整数の乗算というのは、大体 N2 乗 に計算量が比例するということをやりましたこれはあの多倍調整数同士の乗算の話をしたときですね、これ第6回とやりましたけれども、そういう見積もりだったわけです。で、えっ、ー、と、今回ですね、そのから こ, のこれが唐津葉の方法、今回出したのは唐津葉の方法と呼ばれる方法なんですけれども、うんとまあ、この方法に従いますと、まあ、N 桁 の, あの整数の乗算をですね、 えー、と2分の n 桁の整数の乗算を3回に帰着させるということをやっていることがわかるかと思います。えー、と先ほどの例ですと、そのえー、と2桁の十進数の乗算をですね、えー、と1桁の十進数の乗算を3回に落としましたよということを言っておりました。同じようなアイディアで、えーと n 桁、もし n 桁のです、ね、整数の乗算があったならば、 その2分の N 桁一応これ N は今偶数と仮定しまして、えーとこまあ、同じようにですねその、えー、と例えば A というのをその、えー、と A の上位桁それから下位桁に半分に分けるわけですねで B に関してもあの2分の N 桁の上位桁と2分の N 桁の下位桁にこうの場に分けるわけですで同じようなことをやる と, と、まあ、N, N 桁の A と B の乗算というのが2分の N 桁のの 定数の乗算3回になりますということを言っています。で、えー、とこの唐ツバの方法ではですね、さらに、えー、と今ここで1回ですね、あのこのような形で2分の n 桁の数の乗算 に, にこう分割したんですけれども、さらにこの方法ではその、例えば a1-a0×b0-b1 ですとか、a1×b1 とか、 あと、A0×B0 っていうその2分の N 桁の乗算をさらに再帰的に分割していくということを行います。で、このように、その、まあ、ある桁でのですねあの、ある入力サイズに対するアルゴリズムを、その、より小さなサイズに対するアルゴリズムを再帰的に呼び出すことによって分割していくことをですね、あの分割統治と、あのこのコンピュータサイエンスの世界では言います。まあ、ディバイドアンドコンカーと英語で いますけれどもまあ、このようにしてその与えられた問題をより小さな問題に分割していくことでその計算量を抑えようというのがまあ今回 の, あの唐津波の乗算アルゴリズムのアプローチです。